はい。えっ、ー、と、アインサムっていう関数を今日は紹介したいと思います。えっ、ー、と、アインシュタインの縮約記法っていうものが元ネタなんですけど、えっ、ー、と、どういうものかっていうと、例えば行列 A と行列 B の行列積を考えてみますと、えー、i かけ J の A 行列と J かけ K の B 行列をかけると、あの、i かけ K の c っていう行列になるっていうふうに、まあ、イメージとしては書けるんですが、これを行列表記で書くと、まあ、こう、こうでですねで。ベクトルで書くと、えっ、ー、と、a の、えー j、j 番目の縦ベクトルと b の縦ベクトルっていうのを、あ, よあ、横ベクトルか。っていうのを、えー、こういうふうに外積取っていうのを j 回繰り返して足すっていうのをやっていくとこう書けますし、 もっと、えっ、ー、と、行列の要素まで踏み込んで書くとこんな感じに書くことができます。で、えっ、ー、と、アインシュタインではまああの、アルバート・アインシュタインで、あの、皆さんご存知の、えっ、ー、と、有名な物理学者ですけど、えっ、ー、と、アインシュタインがこの脇号が見づらいっていうことを言い出したんですね。あの、この行列的ぐらいだと、ま、全然、 そうは感じないと思うんですけど、まあ物理の計算だとこの脇号が5個でも6個でも10個でもなんか繰り返し出てきたりして、で、まあちょっと見づらいし、で、この大文字の J って別にその後で調べればわかる行列のサイズのことですし、えー、あとこう和を取ってるっていうのはまあ小文字の J に対して和を取ってるんですけど、右辺で和を取ると、 左辺でその添え字が消えてなくなるので、こ左と右見比べて消えた添え字っていうのは輪を取ったっていうのは別にわかるから、この記号って別になくてもいいよねっていうので消したっていうのがアインシュタインの主規記法です。で、それをまあなんかプログラミングに落とし込んだのがアインサムっていう関数で、えっと、Python の NumPy の関数ですね。で、どういうふうに書くかっていう。 話なんですけどまあ、あえてアイサムを 使, 使わずに行列積を法文、えー、でナイーブに書いてみると、えー、行列 3×4 の行列を A、4×5 の行列を B で出力の C は3 ×五になるのでこういうふうに、まあ、あらかじめ行列を用意しておいてで IJK みたいな行列のサイズもここで計算してそれに対して法分を回していくっていう。 ということで、まあ、30ループになりますね。で、和を取っているので、ここでプラス書いて、ここで書けてて、っていうことをやってるんですけど、まあ、法文のいいところは、どの言語でも確実に、まあ、あるので、えっ、ー、と、ど、どの言語でも実装できるんですけど、まあ、見づらいですし、見づらいということはバグが起きやすい。 で、かつ、方文は遅いっていうのがあります。特に Python や R は方文で書くと、コードが劇的に遅くなるっていうことが知られているので、これはあまりいい書き方ではありません。で、行列席に関して言えば、ドット関数っていうのは NumPy にあるので、NumPy、ナムパイドットって言って A と B の行列席取ってくれって言ってやれば済むことなんですけど、もっと複雑な何かと何かを書けるっていう操作の中で、 もっとデータ構造が複雑になってくると、えっ、ー、と、ナンパイ側はそういうデータの形に対して毎回毎回関数を用意しているとは限らなくて、特にそのオーダーが大きい転送とか、扱う転送が増えると、まあちょっとこの、えっ、ー、と、計算が煩雑になってきます。アインサムはこのような問題を解決できる強力なナンパイの関数です。で、先ほどのブ文っていうのはまあ、 考えてみると、まずここも別に i とか j とか k とか後で計算できるものですし、法文が見づらいから消したいっていうのもありますし、えっと、もしなんか関数から直接こう、計算した結果を受け取れるんであれば、ここの初期化もいらないですし、え積記号はいらない。えっと、a と b っていうのは必ずかけるっていうふうに、ことにしておけば別にここ わざわざ書く必要もないですし、さっき言ったように脇号もいらないですね。えー、と左に、えー、ないけど右にはある添え字っていうのはそこで足されたっていうのが分かるので、っていうふうに書くと、もうその邪魔な部分をこうそぎ落としていくと、結局こういうふうに、えー、と大事なのは添え字だけだということになります。アイはこういうふういふに えっ、ー、と、AB の IJ 要素、JK 要素を C の IK 要素に入れるっていうふうに、こういうふうに書くだけですね。で結局大事なのは添え字で、添え字だけ書いてあればいいっていうのが、えっ、ー、と、まさにアインシュタインの宿泊技法とまんま同じで、まあ、それをまあプログラミングで書いたっていうのがアインサムです。えっ、ー、と、もう少しアインサムを、えっ、ー、と、 こう分解して考えていくと、アインサムは3つのルールで成り立っています。え1つは、この、えっ、ー、と、なんだっけ、ピリオじゃなくて、えっ、ー、とカ、カンマルでえ区切られた値同士はか、えー、けられます。えー、仮に積ルールとしておきます。で、えー、2つ目は、この右矢印の左から右で え、なくなる添え字は、それに関して輪が取られます。例えば、左には、添え字 i, j, k がありますけど、右には k がないので、そういう場合は、k に関して輪が取られます。三つ目は、この右、え、矢印の右側に、え、ある添え字の、え、並び順の通りに出力するっていう。で、例えば、ここが ji だったら、 j かけ i の行列になるし ,ij と書けば i かけ j の行列になりますで。これらのルールの組み合わせで表現できる映像はすべてアインサムで書くことができます。で、この3つの組み合わせでできることっていうのがめちゃくちゃいっぱいあって、えっ、ー、と、紹介しきれないんですけど、えっ、ー、と、詳しくは、えっ、ー、と、僕が作った Delayed Tensor いうパッケージの ドキュメントを見ていただければ、そこに、えー、といろんなものが書いてあります、えーと。行列の対角要素を取り出すとか、点値とか、えー、とと対角要素の輪を取るとか、何、えー、か, かと何かの内積取るとか、外積取るとか、何とか積みたいなのがいっぱいあるんですけど、そういうのは大体アインサムで書けます。でアインサムでちょ直接実装できないのがクロネッカー積っていうので、 i 掛け j かけ k の、えー、テンソルと l かけ m かけ n の、えー、テンソルをブロネッカーセギっていうふうに演算をするとえっ、ー、と縦同士掛け算そして i 掛ける横同士掛けて j かけ m 奥行き同士掛けて k かけ n っていう、えー、縦にも横にも奥行きにもこう膨らんだこういうえっ、ー、とよもっと大きい構造になるんですけど これは、えっ、ー、と、アインサムで直接実装することはできないんですが、えっ、ー、と、要するに ijklmn っていうそれ字が全部残る計算なので、これは外積っていうものになります。外積は、えー、アインサムで実装できます。で、その外積を計算した後、この i×j×mk×n の通りに形を直せばクロネッカー席なので、 えっ、ー、と、ちょっと手を、アインサムプラス、ちょっとなんかと組み合わせることによって、よりいろんなことができるようになります。既存のアインサムの実装としては、えっと、Python だと、えっと、ディープラーニングの、えっと、TensorFlow とか PyTorch とか Chainer とか、そういうものもなんかデータの前処理のところとか、えっと、あと、 コードの実装とかのところでも、ね、アインサムが使われています。アードだとカズキュラスとか、最近出たアインサムっていう関数あ、パッケージもあって、これはすごくおすすめです。シ、えーと、C、プラで書かれていてめちゃくちゃ早いです。で僕は最近作ったディレイド転送ソっていうパッケージもアインサムを提供していて、内部ではこの、えー、とアインサムパッケージのアインサムを使ってるんですけど、より大規模データに対応したものになっています。 まあ、こういう感じで、ナムパイのアインサムはすごい偉大なので、インスパイアされていろんな言語もアインサムっぽいツールを作っています。あとディレイドテンソルっていうパッケージを、あるパッケージを最近作ってバイオコンダクターに登録してるんですけど、そのパッケージの中でのアインサム関数について紹介します。えっ、ー、と、既存のアインサム実装は全てオンメモリー実装なので、 データはすべてメモディ上に展開されている前提です。でデータがメモディに乗り切らないほど大きい場合には、だから使えなくて、で、昨今結構そういうテンソルみたいな複雑なデータを使いたいというニーズが増えてますし、えっ、ー、と、まあ、今後の大規模化を考えると、アウトオブコアなアインサムが求められます。アウトオブコアっていうのは何かっていうと、まあ、なんか通常ハードディスクに置かれたデータを、 メモリーに乗せて、で、CPU になんか計算するために渡すっていうのが、えっと、通常の計算でインメモリーな計算なんですけど、えっと、で、このデータがメモリーに乗らないぐらい大きいと、その先計算できないので、ここで R が落ちてしまうみたいなことが起きるのですが、なので、データは、データ部分は、えっと、ハードディスクに置いたまま、えっと、必要なときに、 えっ、ー、と、メモリに乗る部分だけを切り出して、蓄、えー、次的に計算使うっていうのがアウトオブコアです。で、その値が必要になったときに初めて、そのレイ、レイジーに、えっ、ー、と、知、え、識、ーえー、を評価するっていうもので、それまではデータはハードディスク上に置いたもの。計算の手順を、なんかまあ、覚えておくだけみたいなものです。で、Python だと Dask とか、えっ、ー、と、バイクスとかザーとかそういうパッケージが、 こういうことをやってくれますし、あれだとディレイドアレイとかそういうパッケージがあります。で、まあ結構僕はここら辺が得意分野だったりしていて、えっ、ー、と過去に100万細胞のシングル性アネセックデータの PCA を実装したみたいなのもあったりして、で今回はその転送版作りたいなと思ってディレイド転送のを作っています。で、えっ、ー、と、これはえっとラン っていう、まあ、レポジトリに登録された、最近公開されたアインサムパッケージで、えっ、ー、と、最初に説明したように、その A、A×B を C にするみたいな行列席も、えっ、ー、と、こういうふうに簡単に書くことができます。えっ、ー、と、ナムパイのアインサムとほとんど使い方は一緒です。で、まあ、唯一、え、違いがあるのは、まあ、えっ、ー、と、インプジスイットモードって言って、この、 えー、右矢印を省略して書くやり方がナムパイでは提供されてるんですけど、こっちではそれは許してないです。まあ、ちょっと実装する側としては曖昧な感じがあって、その文脈でこのどういう形になって書いてくるのかを、えっ、ー、と、判別しないといけないんですけどちょ、ちょっとその曖昧な状況とかがあったりするので、僕もそれはちょっと、あの、 好きではないので、えっと、ここを、右矢印なしは禁止にしたのは、まあ、僕は結構いいと思っています。で、計算部分は C プラで書かれているので、えっと、データを渡す部分はあれですけど、中で計算しているのは実質 C プラなので、かなり計算が早いです。で、えっと、僕の Delayed 点数は DelayedArray と Insum を組み合わせて使っています。 ディレイドアレイっていうのはアウトオブコアなえと関数を実装するためのベースになるものなんですけど、えっと、ブロックプロセッシングっていうのをやっていて、えっと、なんていうんですかね。まあ、例えばなんか計算してえ10の6乗 ×10 の6乗の巨大なデータとして最後出力したいっていうのがあったときに、その、えっと、えっと、自分が指定した ブロックサイズのとおりにこのなんかデータを部分的にこう切り出して書き込みしていくみたいなことをこういうふうに書くフレームワークがディレイドアレーっていうものです。まあ、計算をブロック上に行うっていうことですね。で、えー、とディレイドテンソルはこの仕組み、ブロックプロセッシングを使ってアインサムを実装しています。例えば、 えー、3×4×5 の、えー、テンソルと 5×6 の行列をア、えー、インサムを使って外積を取ると、えー、最終的に i×j×k×l の 4, 4回テンソルになるんですけどえっと自分、えっ、ー と, えー、とメモリあ、違う、ブロックサイズっていうのを設定していて例えば120っていうふうにしておけばえっ、ー、とそれ以上大きく 大きくなるようであれば、えー、とそのメモリーの出部分だけを切り出して、えー、外積の計算をして、えー、と出力するということをやる自動的に内部でやってくれるようなことをしています。ですまた、なんで、最終的にはこの出力部分が120っていうサイズを超えないように逆算して、その入力の切り出すサイズを決めてるっていう感じですね。 っていうふうにやって、例えば100、遺伝子と1977細胞、1977細胞みたいな感じで、こう、マルチオミックスのデータで、えー、先ほどの、えっ、ー、と、外積の計算もすることができて、これ結構大きくて、縦横を奥行きかけると10の九乗レベルのサイズになるんですけど、まあこれも30分ぐらいで計算できたので、結構優秀なのができたんじゃないかなと思っています。 まとめますと、アインサムっていうのはアインシュタインの宿泊記法をベースにした便利関数で、えー、細かく見ると和ルールと積ルールと並び替えルールの組み合わせになっていきます。で、これらで表現できる演算なら、アインサムで統一的に計算ができます。既存のアインサムの実装は、オンメモリーのベースで、まあ、スケーラブルじゃないっていうのがあって、 大規模データに対応するために、ディレイドアレイベースで再実装したっていうのが、今回のディレイド転送です。えっ、ー、と、で、10の9乗レベルの配列までは動作確認し て, ているので、結構大規模化に対応できてるんじゃないかなと思います。はい、以上です。えっ、ー、と、何か質問とかあればどうぞ。これは、あ、久米です。はい。これってあの、ん、なんていう和とか積とかを計算し、 計算するっていうのが主な機能なんですかねなんか、だから変換とか、なんか変換というか、まあその、何次元目をなんか3から三次、三から1にするとかっていうのもできるんですかあ、できます。あの、入力は2つのオブジェクトをかけるとかだけじゃなくて、1個のオブジェクトを空気、はい、方向に潰すとか、 あの、上の駅を変えて出力するとか、はい、そういうこともできますね。ああ、それって普通の R のアレイを織り込んだらいいんですかそれで あ, あそう、そうですね。えっと、アインサムパッケージの場合は入力はアレイになっていて、はい、ディレイドテンソではディレイドアレイが入力ですね。ああ、はいはい。わかりました。 今まさにそれをやってるので、なんか、それを、あのー。やらなく超。超巨大でメモリーに乗らなくなったらぜひ、<笑>そんなくそんなに乗らないのは使ってないですけど。<笑>あ<笑>